皆さん、こんにちは。小木チキです、うん。今日は、社会運動について話をしてみたいなと思います。社会運動というと、いろんなイメージがあると思うんですね。デモをしたり、シップレヒコールをしたり、うん、署名活動をしたり、いろいろなタイプの社会運動というものがあります。うん 最近だと、ハッシュタグアクティビズムという言葉で、えー、いろんなネット上の活動というものも注目されていますね。うん、要は、その人、個人個人は社会運動に参加をしているつもりはないが、うん、ハッシュタグをつけてつぶやくことによって、どれだけの人がそのテーマに関心があるのかというものが見えるようになる。うん、そうしたようなその力というものに人々が注目することで、じゃあそのテーマに取り組んでみようかなとか、そうしたようなものに対して政治的な応答をしてみようかなとか、うん、そうした議題に人々を巻き込む力というものも、 あるわけです、す僕個人も振り返ってみると、いろんな社会運動をしているのかもしれないというふうに思えるんですね。例えば、私はデモンに参加をしたり、あるいはさまざまな署名活動というものを先導したりということはあまりしていません。そこまで積極的なアクティビストとは言えないんだと思います。一方で、私は日常の中でいろんな社会問題を感じたときに、リサーチをして、実態を明らかにして、それを世の中に公表する。そうしたようなことというのは、評論家として常々行ってきているわけですね。 つまりデータや概念をシェアすることによって社会的な議題というものを設定する。それをメディアを通じて継続をするということを行っているわけですね。それとはまた別に、時折私は法改正であるとか、あるいはその政治的議論というものをアシストすることもあるんですね。それはどういうことかというと、先ほど言った様々なリサーチをしました。様々な実態を把握しました。あるいはある種の白書、あるいはガイドライン、ペーパーというものをまとめました。そうしたことをまとめたときに、ただ、 雑誌にに書書いいいたたりり本をををあれウェブ上でで公開すするだけではなくててて記記者者会会会見をして国会議員ととってそのデータを記者や政治家渡うこれは一体どういったことをやっているのかというと以前お話したメディア論の話議題設定効果それを意図的に行っているという点でもあるんですねつまりこの論点というのはみんなが議論すべき論点ですよこの論点というのは政治家の方々を巻き込んで政治的議題として取り扱うべき論点ですよということを設定していくそうしたのことをまず行うわけです ですね、そして人々が議論をする際には議論するための材料が必要になりますさまざまな材料が記者会見を通じて発信されますよく皆さんがご覧になるのが当事者の方々がこういったようなことで苦しかったということを訴える当事者の方が顔を出したりあるいは場合によっては匿名で 記者クラブで会見を行ってその模様を放送することによってこれにどう対応しましょうかある種のコンフリクトを起こしてそれに対してどうケアをしようかということを訴えるそんな会見を見たことはあると思います私がやっているタイプの会見というのは記者会見の場で調査をしたデータや実態というものを公表するんですねそのことによってこれまでわからなかった新たな事実がわかりましたそのことによって新しく社会問題があることもわかりましたそれに対するケアのあり方対処のあり方というものを皆さんで、ね、考える必要があるんじゃないですかということを 提案すするわけですそしてそこで得たデータというものを例えば国会議員の方々に渡してこういった論点がありますこういった法律を作る必要があるのではないでしょうかということを各党の方々に、まあ、示していくと。 いうことになるわけですよねそうしたようなことを重ねることによって、では法改正をしましょうかとか、あるいはその行政手続きを変えましょうかであるとか、そうしたよその議論というものを後押しすることができたりするわけです。社会運動として街中に出たり、あるいは人前に出ていろいろなアピールをしたりというようなタイプでは僕はないので、あまり目立たないところではあるんですけども、社会運動にもいろいろなタイプがある。このように議題設定をして、データを中心に様々な議論を活性化するというようなやり方もあるわけです。と考えると、実は多くの人たち たちがすでに社会運動をやってるのかもしれませんいろんなデータというものを皆さんは公表するそこまではしていないかもしれないけれどもデータが公表された記事などをシェアをするあるいは仲間と話し合ったりをするデモに参考していなかったとしてもハッシュタグをつけてつぶやくあるいはある商品の写真を撮ったりある企業に対する評判を口にしたりそうしたようなさまざまな小さな行動も実は大きな社会運動の中の一部として巻き込まれているということも起こり得るわけですね。 社会運動に実は巻き込まれている。これは良い面と悪い面、双方あります。いろいろ良くないものに加担してしまうこともあれば、世の中をより良くするためのアシストをするということもあるかもしれません。世の中にはいろんな社会運動を意図的に行っている人がいて、その社会運動のぶつかり合いによって、様々な議会の動きやメディアの動きも変わってくるところがあります。そうした、ある種、一見すると思ってた見えにくいバックヤード、裏側の存在というものに注目をすることで、これまでとのニュースの見方も変わってくるかもしれないし、時には皆さん 皆さんも社会問題の当事者になったその時にでは社会を変えようという発想を得られるかもしれませんいろんな社会問題の当事者の方から相談を受けてでは調査をしましょうかでは記者会見をしましょうかでは国会議員の方と会ってみましょうかであるとかではこういった NPO を作ってみましょうかというようないろいろな社会的 改革のための選択肢というものを提案するということがしばしばあるんですけれども、うん、そうした選択肢って意外と知られてないんですね。うん、え、法律って変えられるんですかとか、うん、え、議員って会えるんですかとか、うん、え、メディアって記者会見とかしたら報じてもらえるんですか、うん、え、でも記者会見ってどうやるんですか っていうようなそうしたなことがよく反応としてあるわけです世の中の変え方世の中の動かし方というのは意外と知られてないでも多くの人たちが世の中を動かす当事者である有権者であるはずなのでそうした手段というのはもっと知られてもいいと思うんですねそうした意味ではこの人たちはどういった仕方を選んで世の中を動かそうとしているのかその手段に着目をすることでもまたニュースの見方も変わってくると思います小木内紀でしたご視聴ありがとうございました